日日本本共産党の宮本武ですす先日に続いいて質問いたします前回、2月15日の党委員会で、私は今、問題になっている豊中市の国有地の森友学園への貸し付けや売却をめぐって、2015年2月10日の第123回国有財産近畿地方審議会の審議よりも3か月以上も前の2014年10月31日に、森友学園が大阪府に、 小学校設置の認可申請を行っているということを指摘をいたしました。文部科学省にまず確認をいたします。大阪府の私立小中学校設置認可の審査基準、これによりますと、高知、校舎その他の施設は自己所有を原則としつつも、教育上支障がなく、次の基準を満たす場合に限り、借地も可能とし、その基準として、当該借地の上に校舎がないことと定められております。 森友学園は、大阪府私学審議会が設置認可に関する審議を行った時点で、借地の上に校舎を建てる計画だったと思いますけれども、なぜ審査基準に反する申請が認められたんですか、えー、村田高等教育局私学部長、えー。お答え申し上げます。 ただいまの件でございますけれども、大阪府に確認をいたしましたところ、本件、高知の取り扱いにつきましては、森友学園から国に対して公的取得要望を提出していること、その他のものから取得要望、森友学園以外のその他のものから取得要望は提出されておらず、競争性がない状態にあること、および森友学園より今後購入することを念頭に置いた定期借地による国有地の借用を目指していると聞いていたこと等から、 これを自己所有と同等と見なして、認可適当の答申を行ったということでございます委員長宮本君。10年間の借地、10年以内に買い取ると、こういうことが想定された。たとえ10年以内に買い取るとしても問題であります。買い取るまでは当該借地の上に校舎がないことという審査基準には明確に反しております。森友学園は2014年10月31日に、この設置認可申請を提出いたしました。 そうするとですね、森友学園は2015年5月29日に、まさにこの国有財産優勝、えー、貸付合意書、国有財産売買予約契約書、これが取り結ばれる7か月も前には、すでに10年契約で土地を借り、10年以内に買い取るという、この契約を前提に設置の認可申請を行ったということになりますけれども、間違いないですね。 文科省設置委員会村田修学部長お答え申し上げます 先ほど申しましたとおり、えー、設置認可申請が出されておりますけれども、その点につきましては、あ大阪府に確認をしたところ、先ほど申し上げたような、えー、随意契約であり、かつ他との共生がない状況であること、それから借地が国有地であり、しっかりと国に対して取得要望が出されていること等を確認をするとともに、まあ、関係のお必要な情報の収集を行って、その結果を踏まえて申請を出したということで伺っております宮本君。 いや安定した高地が確保されているという点では、これは10年間の借地契約がほぼ確実であると、そしてそのうちそれを買い取るということがなければ考えられないと思うんですね。前回の質疑での理財局長の答弁、私に対して、えー、この10年、貸付10年以内に売買ということを、第123回、 国有財産近畿地方審議会の前に、予断を与えるようなあ、まあ、話をですね森友学園にしていたのではないかと申し上げましたが、これはあのそう否定されましたけれども、実は10年貸付、10年以内に売買というこの貸付の話は、その前から進んでいたのではありませんか、それから年2730万円という貸付料まですでに取り決めていたのではありませんか。佐川安理財局長 今ご指摘になりましたようなあの、学校審議会の前にです、ね、財務省、近畿財務局から森友学園に対して予断を持って、お給仕売却等の税金について申し上げた事実はございません委員長宮本君、おかしいですよね、土地が借りられると、こういう話がなければ申請できないはずなんですけれども、なぜできてるんですか。佐川局長 土地の点につきましては、先ほどあの文部科学省が答弁したとおりだというふうに思っております。あの我々の方もですね、えー、先方から取得要望が参りますと、えー、それについて、えー、その担当の権限を持ってます大阪府の方に、えー、地方の計画等との整合性とかいうことで連絡をいたしますので、えー、取得要望が来ていたということについては、大阪府は承知したというふうふに思います委員長宮本君。いや、もうちょっと話にならんですね。 実は昨日、昨夜の TBS ラジオに森友学園の籠池理事長があ電話で、えー、出演をし、そして単独インタビューに答えた、その全文がここにございます。籠池さんは確かに近畿財務局の方に、まあその国有地の件で話を持っていったと。誰がそれを進めたかというと、不動産会社の方が国有地がありますけど、 これは国の土地なので財務局の方に行かれたらどうですかというアドバイスがあって言ったと、こう述べております、えー。一体いくらぐらいかという見積もりが向こうから示されたかとうあの聞いたら、それに対して全然聞いていないと。こはこう答えてるんですね。えー、おか、なんぼですよということは言ってくれませんでしただと。でも、借地だったらどうでしょうというようなことで私がお聞きをしたんだと。先方の財務局はどうでしたと、反応はどうでしたと聞いたら、 借りたいというなら借りたいで、その土地の金額から借地費用を換算してこられるんでしょうね、で、金額的なところから言いますとね、やっぱり高いと思いました、これは高いなと、こう出てるんですよ、額示したんじゃないですか佐川局長あの。近畿財務局に確認しても、額を示した事実はございません。 委員長宮本さん、じゃあこれ、事実でないとおっしゃるんですか、この籠池さんのお話は事実でないと、否定されるんですね。佐川局長大変恐縮ですが、そのラジオのお話、あの私、存じませんけれども、いずれにしても近畿財務局の方から、額について申し上げたことはございません委員長宮本君。これは完全に食い違います。 あのこの方はラジオでこうして語っておられるわけでありますから、えー、ここに来ていただいて、この問題について事実を語っていただく、あるいは理財局長とさまざま交えていただく必要があると思います。委員長、私は、えー、この森友学園理事長の籠池氏の党委員会への参考人招致を求めたいと思いますが、ご検討いただきますか後ほど理事会で協議いたします。委員長宮本君、えー ではですね、えー、私はその次のことを指摘していきたいと思うんです、えー。今日は資料をお付けいたしましたから、ぜひあの資料を見ていただきたいと思うんですね。えー、これは我が党大阪府会議員団に対して、大阪府の私学課が開示した大阪府私学審議会の議事録であります。まあ、全部はこれだけありますがそののうちのに 2ページだけをつけておきました。私学審議会でも委員から、この学校の経営は本当に大丈夫かとの危惧や懸念が続出しております。資料1は、2014年12月18日、森友学園が継続審議とされた審議会のものであります。えー、資金の収支計画等の関係書類が不十分だと指摘する委員に対して、事務局である大阪府私学課はこう発言しております。河川部。 資金の収支の計画としては、向こう10年先のところまで家賃がどのぐらいかかる予定である、そして何年先に土地を購入するのに、この時点でいくらかかるということについて、平成37年、2025年までの収支計画が提出されていると述べているんですね。理財局に聞きますけれども、高地の貸付料もわからずに、どうやって10年先までの収支計画が出せるのか、事前に貸付料の目安は、 示 し, て示していたんでしょ、局長えー、今あの、委員がご提出と言いただいております、この河川部分につきまして、どういう中身のその、えー、計画なのか、よくわかりませんが、いずれにしても、当方から示したことはございます委員長宮本局長、えー、これは大阪府私学審議会の議事録でありますから。 別に籠池氏の証言等々ではないわけですね。えー、ならばもう一つ、えー、動かぬ証拠を示したい、資料2を見ていただきたい。これは2015年1月27日の臨時審議会、付帯条件付きで認可相当との答申を出した大阪府私学審議会の議事録であります。これも河川部、事務局である大阪府私学課はこう述べております。 国有地の方は国が優先的に売却する相手先としては公益法人となっており、今回森友学園が学校教育法の一条項である小学校を作るということで認められるということになっています。本審議官での認可の条件は土地が所有できるということであり、国の土地売却に関する審議会では一条項ができるということが条件になっています。双方で認可が下りるということを前提で話を進めてまいりましたので、二月七日に国の審議会がございますので、これは 2月10日の間違いでありますけれども、えー、審議会がございますので、例えば12月の審議会で OK となっておりましたら、その契約条件の細部の詰めに入って契約に移るということでしたが、1月に臨時会ということになりましたので、条件付きで認可しかるべしとなりますと、国は契約に走ると、そういう手はずになっています。手はずが整っていると、明助に述べているではありませんか。 財局長、は、委財務局は大阪府委員会とともにここに述べられているような手はずを事前に整えていたということですね佐川局長 お答え申し上げます、まあ。ここの事務局の発言の一つ一つの単語がどういうふうにその意味付けされているのかというのはわかりませんが、えー、近畿財務局に確認して大阪府のやり取りというのを確認しましたところ、あの当然のことながら事務局同士でです、ね、あの土地の公的取得要望や、あるいは月光設置の学校設置の認可潜水についてのまあ内容、審議会の手続き、あるいは先ほど申しましたが、 あの我が法としましては、地方公共団体以外のものから、取得等の要望の審査をするに当たってはです、ね、事業の許認可の可能性につきまして、その権限を有しますと、地方公共団体から文書によって意見を聴取して確認するということをいつもしてございます。 それはですね、えー、私学審の開催までございます、25年の10月31日でございますが、近畿財務局の方から大阪府に対しまして、えー、森友学園から近畿財務局に対し、小学校を敷地として公的取得等要望がなされたが、大阪府の整備計画、 等との整合性に関して、参考となる事項について、意見を紹介したいというような文書も発出しておりまして、先方についてはそういうものも踏まえているということだろうと思いまして、いずれにしても、両方の、えー、大阪府の審議会、私学審議会での、えー、認, 可設置認可適当の答申、それを受けての国有審での土地の処分方法の了承という順番で、手続きが進められたということでございます宮本君。いやいや、そんな手順じゃなくて、その前に手筈はずが整っているわけですよ。 その先を見ていただきたいんです。10年間の定期借地契約を行った上で、その契約期間内に購入予約をするという内容で締結すると聞いております。説明をし、委員から計画が頓挫した場合は、土地は国に戻るのかと問われて、私学課が国に戻りますねと答え、それが確実ならば懸念は払拭されますね。相手が国ですので、そういった点は国できちんとされると思います。その点、国はしっかりしていますから。この国っていうのは、受代局あなた方のことですよ。 これはつまり、前回私が指摘した第123回国有財産近畿地方審議会の議事録では、中野会長が学校法人として存続しているかは、していけるのかは、私学審議会でチェックしているということなので、我々はそれを信用するしかないと了承させる。では私学審は、財務内容について、さぞかし厳重なチェックをしたのかと思いきや、議事録をこうして読めば、大阪府私学課は、 すでに国と話がついている、いろいろあっても国はしっかりしているから大丈夫だと、な、ま、だめている。これ、一体なんですか、これは。まさに循環論、もたれ合い、もたれ合いの構造そのものではないと。理財局長、こんないいかげなことでいいんですか。佐川局長 申し上げますあの今、委員がお読みになった部分につきましては、もちろん そ, のそれぞれ、えー、審議会で病床を取ったことを前提にした議論をされているということだろうと思っておりますので、えー、いずれにしましても、えー、私どもお、この私学審でのお条件付きの、えー、認可相当というものを受けて、国有審できちんとああいう議論をして、その上で、えー、土地の処分方法について決定したということでございます委員長宮本君。いや、だからそこに矛盾があるって言ってるんですよ、私学審は国がしっかりしてるから大丈夫だという議論をやっていると。 そして国有財産地方審議会の方は、地学審がしっかりしてるから大丈夫だという議論をやってると、これ一体だ誰がどう責任を持つのかということになっている、どちらも、そして危惧と不安、懸念が続出しているというのが、この議事録の特徴じゃありませんか、いや、な, な, なんか意味もあるんですか。佐川局長あの<咳> いずれにしても、文科省からもご答弁ありますように、えー、この私学審の中身、大阪府の判断でございまして、えー、大阪府において、こういう私学審での議論があったということを踏まえた上で、われわれ国有審として議論をしているということでございます委員長宮本君いやいや、私学審の判断は、それは大阪府私学審でしょうよ。じゃあ、国有財産地方審議会は、あなた方が直接行っている行政でしょ。だからここで問題してるんじゃないですか。ではですね、今議論になった計画が頓挫した場合は、 土地は国に戻るのかと、このやり取りについて、もう少し聞きたい第第123回近畿地方審議会でも、近畿財務局の辰川幹財部次長は、まず入り口でき ち, きちんと期日までに小学校ができなければ、事業予定者とはいえ、その時点でできないならもう打ち切りますよと。土地をさら地にして返してくださいよということを義務づけていると述べております。前回その期日は2016年。 昨年の三月三十日であることが確認をされました。しかしご存知の、ご承知のとおり、昨年三月末に学校など出来上がってはおりません。なぜかと聞いたら、自在局長は、北部の川から土砂物が流れた、あるいは資材が高騰しているということで、一年間伸ばしてほしいという申し込みがあり、昨年三月十日に変更合意書を締結したと答弁をいたしました。別に北部の川から土砂物が流れようが流れまいが、 資材価格が高かろうが安かろうが、立川次長が三月末までに学校が出来上がらなければ、土地をさらちにして返してもらうことを義務づけているとまで説明したその学校が、三月末までにできるかどうか、三月十日まで待たなくとも、秋までに建設工事が始まらなければ、もうとても無理なことは一目瞭然であります。だいたい昨年の十二月十五日まで土壌改良やコンクリート柄などの撤去工事をやっていたんですから、 年末になっってももも後者なななど影形かたはずでありますぜ、近畿財務局は、昨年、一昨年ですね、一昨年の話ですが、一昨年の年末になっても、後者など、影も形もなかったはずであります。なぜ近畿財務局は、第123回近畿地方審議会での説明通り、秋、遅くとも年末までには、これはもう無理だと判断して、まさに説明通り、さら地にして返しなさいと森友学園に 義務付けた義務を果たさせなかったんですか。佐川局長、答え申し上げます。今の委員おっしゃられましたその指定期日の話はまさにそこまでにできればということでその秋の段階で何か緊急事局として判断ができるということではないだろうというふうに思ってございます。それでこの本件の土地の処分についてはですね、えー、そもそもあの国有財産法で用途指定の場合については。 えー、運用上、契約締結から2年間という基準であの定めてございまして、そういう意味では、えー、27年5月の貸付契約から、まあ、29年5月までと、この2年間の間で定めるわけでございますが、 まあ、当初、先方 の, その事療計画なんかがありまして、二十八年三月としたわけでございますが、そういう意味で、先ほど申し上げたような、薄いの話やら資材高騰の話で、なかなか二十八年三月までに要としてはできないというような事情がありまして、これ、法令上ですが、このルール上やむを得ない事情がある場合には、一年を超えない範囲において、その延期を認めることができるというふうに。 しております従いまして、そうした森友学園からの理由が、そうしたやむを得ない自由というふうに判断しまして、3月10日に1年間の期日延長を行ったところでございます以上宮本君。じゃあ、入り口で義務づけていると、こういうふうに語った辰川管財部次長の説明は、これ、誤りだったということですか。佐川局長 当時のその関税の説明、法令に従って、えー、当時のその資料で法令上の説明をして、用途しての日までに、えーまあ、あのできない場合はというようなご説明をしたんだというふうに思います委員長山田君いや。まず入り口でと語ったと、その日付を確認したじゃないですか、この前の委員会で、それまでにできなかったら戻すことを義務づけてるっていうから私、問題にしてるんですよ、もうあのこれはここもまさにこの人に、龍川さんに聞かなければですね。 事実は明らかにならないと思うんですね。この辰川俊明幹財部次長は、この第123回近畿地方審議会の直後、3月30日付で本省に異動になり、現在も財務省理財局国有財産調整課の国有財産監査室長という役職にございます。事前に私、説明を求めました。そしたら理財局総務課長から、現在の職務以外のことは答えさせられないと断る電話が私にありました。 これだけ大問題になっているのにです、ね、真相解明しようという気もない態度だと言わなければなりません。理財局長、この間の経緯について、辰川俊明現国有財産監査室長を党委員会に出席させ、答弁させるのは当然ではありませんか。佐川局長、えー、本件あの、国有地処分につきましては、財務省、あるいは、まあ、財務局組織として行っているものでございます。 当時、次長であった者がです、ね、すでにもうその担当を離れておりますので、現在、本件とは関係のない部署に在籍しておりますので、責任を持って答弁を行うことはできません。従いまして、もし百二十三回 の, その国有財産、近畿地方審議会の議事について、えー、説明ということであれば、現在の担当者というところから説明させていただきたいというふうに思います委員長宮本君。いや理財局長の説明では、ついつもが合わないから言ってるんじゃないですか。そうであればもう仕方がありません。委員長私はこののの問題の調査のため財務省 理財局、財産調整課の立川俊明国有財産監査室長の党委員会への参考人招致を求めたいと思います理事会で協議いたします委員長。宮本君。では実際に森友学園は8億2000万を使って工事を行ったのか、こういう問題であります。前回の質疑で理財局長は私に、森友学園が朝日のごみ撤去1億円という記事に抗議し、記事の訂正を求めたと答弁いたしました。 ならば森友学園は間違いなく八億一千九百万円使ったと言っておりますか佐川局長マ、えー、埋設物につきましては学校建設に必要な適切な状況を行ったと近畿財務局の方で聞いております委員長宮本君いやいや一億円でないなら八億二千万かかったと言っておりますか佐川局長 金額についてては承知しておりません宮本君いやいや、あなたが森友学園に成り代わってです、ね、私に食ってかかったもんだから、それはその額ぐらいはしご存じで、そういう答弁をされるんだろうと思って聞いてるんですよ。近畿財務局及び理財局は、現に森友学園が大阪航空局の八億一千九百万円という見積もりどおり、ダンプカー四千台分、一万九千五百トンもの埋蔵物を、埋設物を、 運び出し、処理をしたということを確認をいたしましたか。佐川局長何度も申し上げてございますが、国有財産は不動産鑑定価格から撤去費用を引いた適切な時価で売却しておりまして、売却が終わった後につきましては、そこについてわれわれ詳しいその撤去の中身については把握してございません宮本君。 まあ先ほどから出ているように確認してないんですね。では、この八億一千九百万円の値引きという根拠になっている、この大阪航空局の見積もりが妥当かどうかという問題であります。先ほど国交省は、小学校建設を前提として、瑕疵のないような積算を行ったと答弁をいたしました。そこで文部科学省に来ていただいております。大阪航空局が見積もったように、廃材や靴、タイヤといった生活ごみが地下に埋まっている場所では、 規則位部分は 9.9 メートル、その他のところは 3.8 メートル、全部土を取って、それらの埋設物をすべて振るい分け、1万9500トンの埋設物を取り除かなければ、学校の校地として認められないんですか、文科省山下大臣官房文教施設企画部長。お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、小学校を設置するのに必要な最低の基準として、小学校設置基準を定めてございますが、この省令の中で学校予定地の土壌汚染や地下埋設物についての具体的な定めは設けてございません。なお、法的な拘束力はございませんが、文部科学省としては、学校施設の計画設計上の留意事項を示したガイドラインである小学校施設整備審を定め、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質地盤であるととともに、 危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨記載し、学校設置者等に周知しておりますが、いずれにしても法的な拘束力はないというものでございます。委員長宮本君。法的な拘束力はないんですね、えー。ガイドラインがあるけれども、そういう状況になっていると、えー。この土地にあった鉛やヒ素等の土壌汚染は、前回取り上げた昨年4月6日にすでに大阪航空局から森友学園に支払われた。 1億3200万円で処理済みであります。この費用は8億1900万円には一切入っておりません。そして別に大阪航空局が見積もったような、1万9500トンもの埋設物を処理などしなくても、学校は十分建てられるわけであります。資料三を見ていただきたい。去る2月15日、まさにこの前の委員会を、こちらで、ここで当委員会が開かれた日、えー、地元の 菊山弁護士が自ら現地で撮影してきた画像であります。まだ土壌にはゴミはいっぱい埋まっております。一万九千五百トンもの埋設物の処理など、全然終わっておりません。それどころか、昨夜の TBS ラジオの単独インタビューで、籠池理事長は、運動場の下は取り出さなくっていいんですから、触ってないんだから、そこにお金がかかることはありません。 はっっきりりそう語っておりま理財局、これはつまり、国民の財産である国有地を過大に控除額を見積もって、まさにただただ八億二千万円の値引きで売ってやったと、こういうこっちゃありませんか。佐川局長、えー その運動場の地下がその国交省が対象面積したところに入っているかどうか、ちょっと今、あれですが入ってますえ、はいえ、一部入っているかどうかはありませんが、いずれにしましてもです、ね部あのー、売却後、本県土地に小学校が建設されるということでございますので、えー、まさにその学校建設に可視がないようにということで、地下埋設物の提供を行うということでございます。委員長宮本君大阪航空機を来てていますすね、えー、運動場部分埋設物の撤去入ってるんじゃないですか 平航空局次長。お答えさせていただきます。えー、見積もり私当たりまして対象とした面積は、全体の約 59% の5190平米でございます。 で校舎の部分はすべて入っておりますけれども、敷地のうち上は一部に入っております、どの部分が、えー、運動場に該当するかは詳細を承知しておりませんが、すべてのお、先ほど申しましたように、全体の6敷地で 60% でございますので、すべての部分が入っていることは、多分なかろうかと思います委員長宮本君、すべての部分は入っていることはなかろうかと思うが、運動場の部分は入っているでしょう<笑>平子内一部長。全部分かって聞いてるんだから。 答えいたしますあの。私が持っている図面はあの先、先ほど申しましたように、対象の範囲であります5190平米の位置はわかるのでございますが、どこまで運動所があるのかというのがわからないのであの、申し訳ございませんが、今、お答えはできます、市長ます宮本君。もうこんな話じゃもう議論になりませんよ、だいたいその校舎以外 の, あの地土地が、えー、きちっとその対象面積に入っていることぐらい、それともその資料でわかるでしょう。 運動所が入ってくることは明瞭なんですそもそも物が立ってるとこ以外は取ってないって本人が言ってるわけですから、この点でもね、籠池さん、この委員会に来ていただいて、この8億二0 0 0万がどうだったのかということは、徹底的に明らかにする必要があるというふうに思っております。大臣ね、大臣は2月の15日、私に対して、地方審議会において十分な審議をしていただいたものと承知していると答弁をいたしました。 しかし、審議したのは、10年間の貸し付けと10年以内の買い取りという方針を審議した、2015年2月10日の第123回近畿地方 審, 査審議会、1回きりであって、このとき想定されていた金額などよりはるかに安い、1億3400万円で売却を行った、昨年6月前後には、審議はおろか、報告すらされていないんですね。でも、答弁は、まずはいりません。あのする必要がないって理財局は、答弁するんですからね。 しかしね、そんな答弁をね、大臣にさせたらダメですよ。法的にね、問題がないからって言うんだけど、法的に問題があれば偉いことですよ。地方審議会で議論するどころか、警察や検察の出番です。法的に問題がなければ、どんなに国民から不審の目で見られている売却でも、審議会に 報, す報告すらしなくていいのか別に法的に問題がない限り報告してはならないと。そんなことは決まってないんですね。そんなこと言ってたら、ますます国民から、 ら疑念の目で見られることになります地方審議会の委員の方々だって、これだけ大問題になったら、決して心穏やかではないでしょう。ましてやこの6月20日の 売, 却売買契約は、一昨年2月10日、第123回地方審議会で議論したときとは、金額も内容も様変わりしたものになっているわけです。今からでも直ちに臨時地方審議会を開いて、委員の皆さんに正しい情報をお伝えし、議論することぐらいは、大臣、 当然ではないですか。麻生財務大臣答弁を先にしていただきましたんで、ありがとうございましたその点につきましては、もう、解、え、決、ー、のときに申 し, 申し上げたとおりなんであの、定期借地契約を結ぶとの処分方法については、ご了承いただいておりますんで。 その後、森友学園から買い受け要望に基づいて、本件、土地を売却をしておりますが、森友学園に対して売却を行うという処分方法につきましては、すでに地方審議会からご了承いただいている範囲内のものということが答えになりますが、ただ本県につき、ま、本件の土地については、その後の状況について、今後の地方審議会においてさ報告はさせたいと思います。宮本君、引き続き徹底追及するということを申し上げて、私の質問を終わります。